おっすオラゴックってことで今回はねあのー、前回まあダイヤモンド盗んだんですけどまあ今回はねあのー、エアシップということでレッツゴーは何お前鏡持ちかよ、well, well. めこれ、はあ、北朝鮮みざめああ あの一番右のやつあこれ俺やね。俺あ。これも 俺, マ<笑><笑>俺やんね。マジ あ, ーあのさ、hey, uh, あのー、タリーの、あの、ヘッドホンがかっこいいの、すんげえ、あれやわ。えー、っと、キャノンボール、エアピース、スティッキーハンド、グラップルガン。あー、どっちかで攻めるってことか。まあ、今回は、ま、 まあ、わしはね、あのー、やっぱー、あのー、ふざけていきたいのね。あのー、エアピースで。ちょっと待って。あのー、チャールズ、意外に適当やな。<笑>これはあれ、またしく、あの俺の、あれだね。今晩の夕食やん。 これ行きましょう。絶対行ける。あ。あー。まあ、それは、うーん。まあ、踏んで、ノック<笑>まあもう、わざわざ、あれあの、叩きますかいいっすよ。<笑> あの同じあのー、その表情でさ銃向けられたら一番困るんですけどこれあれじゃないルイージーマンションじゃないおうおおお吸い込んだ hey,、oh, uh, so、something something you know? 犯罪者、so ん、right, あーっとあー、ボンドボンドで行っちゃうなこれこれ何やえええ<笑>何今の 話の流れよあ、え。 これ、屁の音。うーわ、切ね<音声>。だいぶ汚い。あれだが。<音声>ああ。いや、いけるもんなんだね。<音声>ドアが故障している。Oh, hey, uh, レコード。<音声> 飛び越えるのん、うんん絶対頼りにな題ない顔してるわ。まあ一応選択してみるわ。ん<音声>これあれじゃないソニックのあれじゃないん<音声><音声>おー おいけいけたね。てか、あれだな、一瞬、一瞬落ちかけようとしたけどな。マインドコントロールマインドコントロールえあ あー、ちょっと、チャールズ、お前、一回、思ってこい。おー、え、だいぶ黒くないだいぶ黒いよ。Oh、man, this, ああえ、お、フルコンキックあ。ははは。 ああ、はいはいはいはい。はいあの、ファルコン技は、一般人やると死ぬんだね。じゃあ俺、これ、あの、今までね、あの、ちょっとファルコンの、あの、技ね、習得しようかなって練習したんだけど、ちょっとやめるわ、うん。Oh. Hello, Mr. Spider. <笑><笑><笑>ええ<ー笑>、今のかわいそうだ、ちょっと、かわいいシーンが。 ああエアダクトああ。バッキングあちょ、待て待て、これ全部英語やん。わかるわけない。え、わかるわけない、わかるわけない。あえ、これ完全なる運だよな。これこれ運だよね、完全に。適当に選べばいけるんちゃう ああ、いけた。多分あ、あの、中にいたやつ、死んだね hey, yeah,、uh, <音声>。お、来た来た来た。軍来たよ。えなにこれ。スリーピングガース。フラッシュバング。バナナボブ。えっ、ー、と、フォースガン。ええー。これつ、これいけそうじゃない あ, あドンキーコークだな。ちょっと待って待威力段違いすぎるだろお前。あやべ。やべ や, やつややべやつや。あー。Hey, イヤホンイヤホンにボタンあるとか。あー。あー多分あいつら死んだ。Oh. え、使い方うまっ。 ええー、うまっ、今の。<笑>今の使い方うますぎひんクリアしたし。うん。ああ。はあはあ、<笑>じゃあね、あのー、キャノンボールいっちゃいますか。Hey, ド派手大好きだよね。Hey, Ah, yes, let me have a look.、うん、あああははは飛んだな。おおカモーネンカってったよな、今。On, on, on, レーザー行く行っちゃってみっか。ああ。あのー、火力と、あの、武器。 多分それが問題やああ、乗るってことか。あ、なるほど、なるほど、なるほど。おぉ。疲<笑>れたん、あいつ。Everyone, うん、マジな話だ。<笑>まあ、頭いってんじゃねえな。ああー ブ, ブーストおれ あーまあ買いすぎたらそうなるわな。あー。エジクト脱出だ、脱出。緊急離脱。おーいけたいけたいけたーーおあやばい、来てるよ、来てるよ、来てるよ。来てるよ。あ、あ、あ、これーまぁ、あ、とっさの判断で選んだから、あの、当たるか分からんけど。おーあ。あははは あの、急のワープで、あの、心停止してる。えー、これ何ビーンズおーえい<笑>ったねー。ーてか、それでいけるもんなんやね。あロボパンツ待て、これない？これ何メタルベンドこれ何すんの して、バーンおいけてるんだ。な、急にあれだな。ん<笑>ナイフヨーヨーえぇ、ー、どうしよっかなーまあ、でもなこれガチで、これガチの勝負っぽいから、ヨーヨーで。ん おおマザー2じゃんえ、マザーやん、これ、マザー。え戦うのこれなんか PSY あ、PSI か。これ何あ、食らってないあ。いや、ちょっと待って。強すぎだろ、お前。<笑>えーと。ベン、ディフェンド、グッド。グッドって何だた。 おおおおおおなんか勝てたなんかいけたやったぜイエーイあしまったよえビーフビーフアークなこれ肉肉をアップ食べんのか おお<笑>グライダー、あんまりいけなさそうだけど、ジェットブーツり行くか。男ロ、えーマン。行くぜ。おい。こんなしょぼいもんで行けんのか。<笑>どうであの、あの、声よ声。 あおう。浮上、向上するす。あ、ヘンリーです。おぉなんだこれあ、軍に着くか、あー、泥棒グループに着くか。おぉ、熱い展開来たね。うふこふ、これ興奮しちゃうわ。どっちにしよう。わあ、パラシュート ちょっと俺はね、あのー、ま、あとりあえず適当に選択肢、やっとけばいいかな。あ、あー。<笑>ちょっと待って待って。<笑>ちょっと待って、あの、鳴き声がニヤ<笑>ー。お お前だぜ、うん、オフィシャルパードンあーはいはいあこれで部材方面ってことかおい待だ待てそれで帰んのお前お前それで帰るつもりじゃあついでにあのー、あ泥泥棒グループまぁ、あ、ゴロツキかなゴロツキグループの方にも選んでみようかなちょっとダミー ダミ人形ってことえ<笑>いや、黙って待って。こんなんで騙せんのやばいだろ。うん、right? sure。<笑>なんじゃこりゃ<笑>。<笑>おお、おぉ。お い, おいやったぜえ。しかもこれリーダーじゃね<笑> へい